ハイパーイブコシーです私たちは今からロンドンを離れブリュッセルに向かいますブリュッセルでは美味しいワッフルとなんとあのションベン小僧の起源元祖ションベン小僧を見に行きますしかもションベン小僧だけならぬションベン少女もいるらしいので2人に会うことがこれから楽しみです2時間半電車に揺られてブリュッセルへ移動しますスイーツが有名な国らしいのでとても楽しみです YouTube の, YouTube のうわ偉いながセクシーな姉ちゃんもねあそこ<笑>あれ何あらん<笑>めっちゃ似合うこれ写しとったが嫌 か, い や, かいやいやいやなんか怒られそう怖い兄ちゃん出てきそうや<笑>駅前ガバセクシーな<笑>えー、なんか一気に治安悪そうな感じが出てきたやん<笑>しかも俺なんか駅に乗る時も出る時も改札通ってないけんねどういうシステムになっとるのか とということで、まもなくションベン小僧のポイントへ着きそうですもう私たちはこう繁華街の近くよね、結構お土産とかがたくさんあって、人も賑わっているような場所に入ってきました、ああいや中国人とか韓国人とかいろんな国あ、なんかでもこれ、素敵じゃない、この店の中、お菓子が売ってある、あちょっと待って、あそこだけ一回映してみて、ね、あそこだけ。もうご覧ください、もうすでに 人だかりできっと多分あの壁の後ろにはやつがいるんでしょうか、ちょっと行ってみましょう、みんな写真は撮ってますね、これは小さい、<笑>あっ、これは三大がっかりの一つ、世界三大がっかりの一つとわれても過言じゃない。 大きさですね、こちらが小便小僧の元祖です、あまりにも小さすぎるモニュメントです、でもおしっこは元気よく今も健在ですね、周辺はおしゃれな路地の中にポツンとそびえ立っているっていう感じです、周りは非常におしゃれな建物とかお土産屋さんがたくさんあります、そのすぐ近く、隣にはカフェテリアで小便小僧を楽しみながら皆さん、一服をされてますね。<笑> 少しも目線がずれないあの標的の高さはまさに小便小僧の鏡とも言えるのではないでしょうか小便小僧とは反対側には小便少女もあるということなのでちょっとこの細い路地入ってきました完全に路地やねここうわっえぐえぐマジえぐえぐえぐいこれえぐいどこ向いとるのこれで出寄るやんなんでこげん男と女の子違うとええー ちょっとえぐいね出してるも一緒ですよねなんか不人気なのもわかるね影されてます、ね、髪の毛も二つ結びでちょっと静かちゃんをフッとさせるような髪型でなぜ男の子と女の子であそこまで卑猥感が変わるのでしょうかなんで少年はみんなオッケーなる少女ダメでなんかあんな同じやってること一緒じゃないですか排泄の行為は一緒それは良くないですよやっぱり男女平等の社会で でもそう何がこうあの俺の気持ちをこうさせてるのかがわからないよねなるほどねやってること一緒なんだけどなぜなんだろうってじゃあベルルギーワッフルいただきます。わもうこれフォークさせた時点で下の生地 ワッフルがバリバリってなる思ったよりも甘くないこれ多分人生初ワッフルやんえ<笑><笑>そんなことないでしょ<笑>食ったことないもん。甘さ控えめって感じやね いちごの酸味とト、このクリームの甘さがまずまず。ついに追記しますそれ全部。でかいやつ買った。え、俺でかいやつねこれ。でかいやつね。倍倍ぐらいあります。なんで？いやこれがベトベトの甘い感じやったら多分厳しかったけど。いやでも全然いける。こっちの大きい方を頼んだら次の晩飯まで結構時間がかかります。まあちょっと立ち寄って味見したいっていうのらもうこっちの方がおすすめです。ボディさんはチョコレートとバナナとイチゴをみクス。だから大きくなってるんだ。も、う、し、んはい 自分が次頼むとするなら、こっちのちっちゃい方を頼みます。これでも結構ボリュームあるけどね。これ、これでも。日本のとは違うんだ。だ要はあの生地の部分だけ。で、多分食うことが多い。あ、じゃあ、あのクリームとかいちごとか、ああいう系は。ったかたちってあんまないんじゃない。あそうなんだ。村辺ち。 それじゃあ、ベルギーの伝統料理カルボネードフラマンド牛肉のビール煮込みいただきまーすわやらかいらかいうんーもう口に入れた瞬間ボロボロボロっと崩れる口に入れるやん味というかもう歯たえ食感こう、ベロで肉がボロボロボロっと崩れるぐらい柔らかくて美味しいですスープにお肉の出しっていうのが多分こう、漏れ出て スプーンでこのスープを飲みたいぐらいスープだけで全然いいあっうまいねじゃあ続いて小エビのコロッケいただきまーすクリーミーあでもエビは本当に小エビ案件隠された隠し味のような味です本当ト背景にエビが隠れてるっていう感じエビの皮のような風味も楽しめますあら ベルギーワインも最高ですまあ料理も本当にホクホクのお肉でスープまで全て飲み干して大変満足しています一つベルギーを一言でまとめるとするのであればほんのりダークサイドの香る国とでも言うのでしょうか実際滞在時間は4時間ぐらいで活動もそんなにしてないんですがあの いつも見慣れているしょんべんの姿というのでしょうか、小僧の姿は見慣れてるんですけど、女性のしょんべんの姿っていうのは多分人生で初めて見たんじゃないでしょうか、とても心に刻まれました、そして駅前にですもんね、まあ、駅前とかこう雰囲気、何か匂いというんでしょうか、ほのかに香るダークサイドの匂いまあ治安がいいのか悪いのかは分かりませんが、私はそんな風に感じました。次回は アムステルダム風車の国チューリップの国そして大麻の国です是非この動画面白いなと思ったら高評価チャンネル登録忘れずによろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございましたハッシュタグ更新